Hmm, tei mene hyvin. Otetaan käy nyt samalla sairaalasängällä. 立花さんが道島組に連れ去られたから3時間というところだ。今、アジア外の人間に行方を探らせている。渋沢という道島組の幹部がここで立花さんが投石を受けていたことを知っていた。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 立花のいいところは本当にわかるとか約束はできんが手は尽くしている私はあの子を後継者にとさえ考えていた本心から助けてやりたいと思っている<笑>ところであなたは知っているかな 空の一つは立花さんと牧村誠の祖父牧村源蔵という男が持っていた土地の一部だった、うん、彼は戦後になって土地を手放さざるを得なかったらしいしだが記録によれば一度に4人の買い手と交渉して わざわざ土地をバラバラに分割して売っているおそらく意図的に一坪だけ自分の手元に残るようにするためだろうどういうことだこの時牧村玄三には中国で生き別れた娘がいた立花さんの母親にあたる人だ マキラは彼女がもし自分を日本まで探しに来た時そのたった一坪の土地が最下位の目印になると思ったんじゃないだろうかこれは私の想像に過ぎ、ねうんがねえ皮肉なものだこう思う親の気持ちが 今ヤクザの争奪戦に巻き込まれて、立花さんたちを引きずり去っているんだ。だが悪いのは一坪の土地を残した牧村じゃない。あなたたちヤクザだ<笑>ヤクザ。違うかね。今頃同島組は立花さんを拷問にかけているはずだ。 牧村ムラマを捕らえるためにしかしだからといって我々がド島組に直接手を出せばアジア街はもはや東上界から存在を許されない場所さえ分かれば俺が行く俺が彼らせるタチバナーを救い出すそのためにあなたを手当てした どれだけ傷が痛もうがあなたにやってもらうほかない望むところだ<笑>結構では立花さんが見つかったら連絡するそれまでは彼の妹についててやりなさい Tallinnukset suorittu Hyvin ahdasta täällä Kuvaasia、no, tosi, Tosiaan pieni だぜ。お前もいい加減目障りだって上からのお達しでな。<笑>見つけ次第始末しろとさ。<笑><咳>くそ。かくよ。いつまでしぶとく生きてやがんだお前。今どんな気分だ？う 立花にそそのかされて道島に喧嘩んかったげくはしごはずされてよ。っ<笑>あいつも今頃落ちんだるかもな。なあ、そうだろうニ山。キ<笑>もうてめえの味方はどこにもいねえ。これでしまいにしようや、キリ。 よし、タチバナは今、クゼの兄貴が拷問してる。もうカの一ヒトがドジマグミノテニオチンは時間の問題だ。それでもまだ、マダ、ノゾミワアンっカ。よし、バナイマドコダ。俺 ら, にられもし知っパニワシラサレテナイ。よ<笑>白くなってきたラ、ね。 よし俺らが見届け人になってやる。てめえら二人ここでどっちか死ぬまでやりえやえ。あなんだと<笑>お前の手柄にしてやるぞ、錦山。兄弟ぶっ殺して、のし上がってみえ<笑>極コってな。どいつも、こいつもバカバカだ。<笑> 俺のこと言ってんのかどういうつもりだこの野郎殻の一粒はじき堂島の手に落ちるとなりや。風間の親さんもしまいだ俺がそんなのを黙って見てると思うか、うん、相手が誰だろうとなえ違うか桐生 お前自分が何してんのか分かってんのか言ったはずだ今俺に手を貸せばお前はうるせえ<笑>俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだおめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ 覚悟しろよ俺は一生おめえにつきまとってやる<笑>そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。 あ、ah, あ、ね、なるほど。 ガンガンいこうぜ Let's see the. Kohtu, kova setä. Niin joo, totta mä oon pittänyt väärään nurtaan. フィールフィールフィール 負ける気がしねえよ。お前と一緒ならそいつはこっちのセリフだ。兄弟。さダシたタロタストサタビナキヨシューいムジェオイチリヨウォテシエディシエディどうした もしかして、おちゃんおちゃんって…おお兄兄ちちゃゃんんっっかた二人とも、状況を説明させてくれ。少し話 が, て <El> 何がみたらの そんな兄って立花えこの子空の一粒の持ち主だろうその2人が兄弟ってどうなってんだ<笑>いっぺんに聞くなとにかく今は立花を取り戻すことだなんでやっと会えると思ったのに 立のこ。大島組の渋沢の指図だ。渋沢。大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。堂島組若頭補佐の一人。今はそいつが。堂島組を動かしているってことらしい。堂島組は兄じゃなく。私の居場所を探してるんですよね。すまな 俺があいつを守ってやれなかったでも必ず連れ戻す俺が命に変えても、うん、アジアガイの顔役からだ電話してくる俺も行くぜキリウさん 兄をお願いします。お願い。お願いだから。わかった。すぐに合わせてやる。必ずな。急ごうきるアジア外から橘の居場所を聞くんだ。すぐに電話しねえと。あ, あ。 アジア外の顔や食ったら信用できるのか あ, あおお俺は橘が連れてかれた後アジア外で倒れてたあの人が敵なら今頃俺や何すんだよ は、ね、立のの居所はつかめたかの一つ隣ににあるる福通り沿いにあるクレッシェンドビルそこの地下室に連 れ, 込まれたらしいクレッシェンドビルだな人数は人程度ただクゼという男が起きているのかも 全然はルートは命令で動いているようだ。その前はアワノについてたが、暗がりしたと見える。よほど後がないらしい。だがそういう男ほど危険だ。分かっている。立花さんを頼む。桐生さん。にしき。 橘は七福通りのクレッシェンドビルだクゼもいる分かったとにかく急ごうよしやってやろうぜキユ 次。六本目行こうか。七本目もまとめていっちゃって。指先は。神経が集中している。<笑>痛みを与えるのに。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 サんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、クデさん。この野郎殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか能がねえのか。おあと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか。 拷問が通じる男じゃねえよ、うん、いいかげん他の手考えるわよ<笑>そんなもん俺ができるわけないでしょ<笑>ああ俺らね兄貴人間殴るのがたまんねえから極道やってんです兄貴だってそうでしょ極道に頭使えなんていつからそんなぬるくなっちまったんですか そんなんだから何度も下手打つんでしょうがじゃあもうさっきたファンの話てめえを見てて思い出した俺が自分より強いと思えるやつを殴るためにずっと極度あ張ってきたんだてめえみたいな三者と一緒にするな 何する気ですか情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちはこの俺がいい笑いもんだ。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 ZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <laughs> ああこカでも、いとこでえ Kiitos! Kiitos! Kiitos kun katsoit! ガンガン行こうぜ Sitten on toi kohtuullisen feukas tempo. Kahdesta nyt mistä tulee. Itti on lopussa, niin nyt täytyy aiheuttaa vahinkoa ja saa、oh, vähän laadettuja. Tuli kyllä vähä varoista näkyä osumatoja. Kiryu! Tatchibana sai peähänsä. Tatchibana. Sumane. Osoku natta. Ajamaru kotoa... Animasen yao... Kiryu-san. Oi, Tatchibana! Yose. 妹がすぐそこまで来てるんだずっと会いたかったんだろう今連れてきてやる錦頼む誠をとここに分かったもう間に合いません橘キリウスラオグよ ああ、オッケー。なんだと。 ja yhden so sotelaa lavasta. Oi, sotelaa suuritaan ensimmäisenä. Sotelaa suuritaan ensimmäisenä. Mitä... ...konna kotoa... ...konnaa... ...Tachibana... ...omaino imotoa... ...kanalaisu orega mamoru... ...jaksokuu... 絶対に守るからだ 上界の中にいた裏切り者よ縛ろそいつが誰なのかまだ分からねえただそういう動きがあるのは確かだもしからの一つを近江連合が手にすれば奴ら再開発計画を乗っ取れ Tää tarkoittaa. Sitä kautta? Ka? Kiilu. <laughs> Nyt ei voi vähän päikinosta. Onnavaasi. Tajuaisiin, että. Teini Masuki. Makimura Magotani, kyybiippun, jopa koskaan. Olen tajuajuttu.、No, Aam. Miksi me ystävystäkäätkö kalanen? 一人残らず叩き潰す。 キリュ。お兄ちゃん？あの人だけ。お兄ちゃんは？えな。